しっかりとした紙で作るレイアウトが簡単な、つぼみと刃がついた気境の作り方です。葉と額の型紙をダウンロードして、緑色の厚口色上質紙にプリントアウトします。半分に折って、2枚重ねで切り取っていきます。額の部分は端をホッチキスで留め、切り離してから切り取るといいです。 刃を切る前に、端の方を細く切り、茎を作っておきます。額と茎ができたら、折り目から遠い方の刃から切り取っていきます。 切り取った刃の真ん中に折り目をつけます。刃の端に印刷の線があるものは線が外側になるように折りましょう。がと茎と刃ができたら花とつぼみを作ります。ダウンロードした型紙を桔梗の花にしたい色の厚口色上質紙にプリントアウトします。 真ん中の折り目で折ったら花の中心線で折りますつぼみがある方から見て空いているところを3箇所ホッチキスで留めますこれを3つに切り離して切っていきますハサミの奥の方を使い紙を回しながら切ります ホッチキスで止めたところを一番最後に切り落としましょう。折り目の線が真横に、花びらの先が左にくるように置きます。それを時計回りに花びら一つ分回します。花の裏のプリントアウトした線を参考に、花びら同士が重なるように半分に折ります。 開いたら、また花びら一つ分回して同じように折ります。全部の花びらが折れたら、花びらと花びらの間を谷折りにしていきます。これで花の形が二つできました。花びらがついているものは、線の部分に切り込みを入れて、 折り目から遠い部分から切っていきます花びらを切り取ったら花は先ほどと同じように作ります花の中心に穴あけパンチで抜いた黄色い紙を貼り付けますくぼんでいる花の中心を 裏から押し出して飛び出させると、ボンドがつけやすくなります。黄色い紙を貼ったら、元通りくぼませます。花びらの根元にボンドをつけ、額を貼ります。花びらも額も、印刷がない方が表です。花びらの先は、切り込みを入れた細い方が上にくるように、少し重ねて貼り合わせます。 飛び出したところがあれば切り取りますこちらは綺麗に貼れましたこれで立体感のある花と膨らみのあるつぼみができました茎につぼみと小さな葉を貼ります つぼみが二つのものや一つのものを作りましょう鼻の裏に表から見えないくらいの大きさに切った画用紙を貼りますこの時ボンドは鼻の中心だけにつけてください つぼみの根元にボンドをつけ花びらの間からつぼみが見えるように貼ります大きめの葉の根元にもボンドをつけて全体のバランスを考えて貼ります裏から見ると台紙の部分につぼみや葉がくっついています他の花も つぼみや葉の付け方を少しずつ変えて作りましょう。残った葉は二三枚ずつ茎に貼り付けましょう。花につぼみや葉が付いているので、簡単に、 レイアウトを変えることができます配置が決まってから台紙にのり付けしましょう花の色やレイアウトはお好みで変えてお楽しみください